ははい皆さんこんこにちは203です今日は今年初めに買ったトレックのマドンナインの、えー、インプレの総括をしてみたいと思います結構買ってからまあ何だかんだで、ねまあ、何百キロか乗ってると思うんですけどもその上で思ったことをちょっと話していきたいと思います本当に最初の、まあ、インプレというか感触でいうとすごい普通だなっていうのが 第一印象でした、あのーまあ、マドンナインといえばもう完全なエアロロードなんで、えー、まあ、エアロロードって言うと結構その平べったいフレームでまあ、縦剛性がすごい強くてっていうイメージが大きいんですけども乗った時にあんまりそういう見た目に反してそういう乗り味じゃなくてまあ割合普通というかで乗り心地もまあ あのアイソスピードっていう機構があるのもあると思うんですけども乗り心地も結構よくてそうですねあのすね、まあ、スルすスるって走り出して巡航、まあ、も早いんですけどもそれだけ乗ってると そ, のそんなにすごい早いっていう感じは。 えー、しないんですよねただまあ実際スピードは結構出てる感じですね s クスのターマックの SL6 に乗った時も思ったんですけどもその感じる速さと実スピードの差があるっていうかあれも結構スピードは出てるんだけどもあんまり速く走ってる感じはしなかったんですよねあの車で例えるとベンツみたいな形ですごく優雅に走ってるんだけども実はあ速く走ってるみたいなそのが 乗り心地はいいんだけど速いみたいなそういう感じの、えー、タイプの自転車かなと思いましたなんでそのすごい加速感があるとか今すげえスピード出てるなみたいな感じはしないですね淡々とこうペダルを漕いでいくと実は結構スピード出てたっていう感じですかねマドンナインだと比較されるのはまたちょっと 奇抜なデザインと機構のあったあの S ワークスのベンジバイアスと比べられることが多かったと思うんですけど僕もベンジバイアスは乗ってる時期がありました所有して乗ってる時期がありましたでその時の感想とは真逆でしたねあのベンジバイアスは乗った瞬間にこれ早いなっていう感じがしました硬いのもあるし とにかく加速が強烈ですねあの踏み込んだ時 の, そのパワーっていうのが一切逃げずにペダルを伝わってホイルタイヤを回していくっていうか踏んだパワーが本当 100% 推進力に変わるみたいな感触ですかね無駄が一切ない感じですよねなんで加速が強烈に速く感じましたね でそれがすごく気持ちいいというか面白いというかなんでその実力以上に踏んでしまうっていう感じがありますねだからめちゃめちゃ速く走れるんだけど体力の消耗も結構すごいみたいなそういう感じがありましたで巡航も速いしで割合坂もあの登れるしっていうことで結構オールマイティーな感じはしましたですごくまあ僕的にも好きな乗り味の えー、バイクでしたねでそれに対して「まあ、どんな絵っていうともう少しその従順な感じというかすごくこう「分をわきまえた、まあ、紳士」というか、まあ、すごく優秀な、えー、執事みたいな感じですかね。頼めばまあ何でもやってくれるというかそれ以外はまあ待っててくれるみたいな形で。そのスピードを出したい時には 出すみたいな出さない時にはあえてその無理に足を使わせないみたいなそういうところがありますねまあベンジの方がとにかく早く走るための自転車だとするとマドンナインの方はどっちかっていうと、えー、いかに 体力を減らさずに速く走らせるかっていうような体力を温存させて速く走るかっていうのがちょっとマドンナインの方かなと思いますだからどっちかかというとちょっと守りに、えー、特化したというかそういう感じがしますね攻めのベンジと守りのマドンナインみたいなそんな形の印象は持ちましたのそうするとそのどっちも も, も, もちろん速いんで まああとは好みの問題ですねそういう体力が な, な, なんかこう削られるのが分かりながらもこう早く走っちゃうのが好きなのか、えー、長くその勝負どころまでどんだけ足を温存させながらもアベレージスピードは速く巡、えー、行したいかみたいなどっちを選ぶかみたいな形ですよね。まあ、性格も出るとは思うんですけど本当好みでどっちを使うかみたいな感じだと思います。 なんで優劣とか、まあ、性能の違いというよりは好みというか、まあ、戦略というか、えー、走り方の違いによって、まあ、使い分けというか選び分けみたいなのをするのが正しいのかなと思いました、まあ、とにかくマドンナインはその乗り手に対して優しいというか変なとこがないですね そ, の、まあ、そういう意味で言うと普通のバイクなんですね乗り味が割合普通。 だけど、まあ早いみたいな形ですね。あと、マドンナインについてはまあ、ペダリングに関してはその力でグイグイ踏んでいくみたいな人よりも綺麗にくるくる回す人の方が多分合ってるかなと思います。なんで多分スプリンター的には、えー、ベンジとかの方があの反応がいい。グイグイ踏んで反応がいい。 加速がいいみまああのベンジなんか の, そのフレームがめちゃめちゃ硬くて踏んだら反応がすごいいいみたいなのを、まあ、多分全世代的というか最近はそういうのじゃなくなってきてるのかなと思いますそういう意味ではマドンナインの方が今風というか乗り心地いいけど速いみたいな形を追求してるのが、まあ、あの新しい時代に向けた乗り味なのかなっていうのはちょっと思いました。 でまあえー、ベンジとの比較はそんな感じなんですけども、えー、普段僕が乗っている、あのー、s の S ワックスのターマック s l 5いく前のターマックなんですけどそれと乗り比べるとどうなのかっていうのなんですけども、まああのー、マドンナインを組み立ててから、まあ、ほとんどマドンナインばっかり乗ってたんで、まあ、だんだん慣れてきちゃうんですよねなんでその速いっていうのもちょっと慣れちゃって鈍感になっちゃって。 あんまりその速いバイクだなっていうのが薄れてたところだったんですけども久しぶりにターマック乗ってみようかなっていうことでターマック乗ってみたんですけどもそこで改めてあマドンナイン速いんだなっていうのが気づかされたっていうか巡航で同じような感じでこいだ時に多分1キロから2キロぐらい。 マドンの方が速く走れます、ねでまあそのぐらいのスピードだと平均スピード、まあ、4 0キロとか5 0キロ走った平均スピードになっちゃうと多分ほぼほぼ違いは出ないんで平均スピードのは上がらないとは思うんですけども、まあ、平均スピードを1キロ上げるとすると多分4 5キロ巡行速くしないと多分上がらないと思うんですけどもまああのちょっとタイムには出にくいかもしれないですけども、えー、同じような 感じで漕いだときに順行が1キロから2キロ上がったような感じがします。同じスピードで走った場合は多分順行が楽に漕げるような形になると思います。あの漕ぎ出しとかまあ、ダンシングとかそういうところだとやっぱりターマックの方がえ軽いのもあってまああの軽快な感じはありますね。ただあの今回組んだマドンナインも。 ペダル込みでしかも6 4ミリハイトのディープリームホイール結構重めのやつを、えー、履いた状態で完成車で 7.3kg ぐらいなんでまあペダルなしは多分 7.1kg とか7 0キロ台になると思うんですけども結構あのエアロロードとしては。 あの軽めの部類だと思います最初組んだばっかで乗った時はまあ常にちょっと撮影したかったんで GoPro をつけて走ってたんですねステムの上になんで実は結構それが重くてですね、まあ、撮影しない時に GoPro なしで乗ってみたら結構その GoPro ありなしの重量の差っていうのがあの乗り味ハンドリングとかその辺ものすごい影響出てて。 go pro なしだとダンシンシグがめちゃめちちゃゃやりやりすすいんですよねで加速も加速感もなんかいいような感じもしますとにかくあのハンドル周りが軽くなるっていうのはすごい影響あるなっていうのは思いましたなんで最初あの GoPro をつけて乗った時は正直そんなに何てんですかねダンシングしにくいなとか警戒感みたいのはちょっと感じなくて。 あんんまり良くなないかなと思ったんですけど実際はまあゴプロなしで走ってみたら、えー、ダンシングもしやすかったし、えー、ハンドリングも軽快な感じがありましたね評価する時にはそういう、えー、装着物があ る, あるかないかはちょっと考慮した方がいいかなっていうのは今回改めて思いましたこれは結構乗っちゃうと次のバイクが難しいなっていうのは一つありますあのこれよりいいのってなかなかないんですよね まあ、特にリムブレーキの中で言ったらこれよりマドンナインよりいいのっていうとなかなか多分ないと思うんですよねまあ、次もし行くとしたら、まあ、ディスクのベンジとかキャノンデールの シ, システム6とかエサーベルの S5 ディスクとかあの辺はちょっと乗ってみたいなっていうのはあるんですけどまあまだだいぶ先の話かなと思うんですけども。 あの普通に今のマドンナインをちょっと乗ってもし次買い替えたいなって思った時になかなか候補になるのは難しいかなと思います多分何買ってもグレードダウンになっちゃうのかなっていうのはありますただそのデザイン的なとこで言うと まあ、特にカラーリングなんですけども黒とグレーというか黒とシルバーみたいな感じであんまりその派手な方じゃないんで僕の個人的な好みで言うとベストではないんですよね見た目だけで言うとちょっと違うのに乗りたいなっていうのはあるんですけど性能で言うとなかなか次何買うっていうのは難しいかもしれないなと思いましたえ今回はえマドンナインのえインプレ総括みたいな形で僕がま組み立てて乗ってみた 感想を話ししてみました、まあ、ただこれ本当に個人の感想なんでもしかしたら全く逆のことを感じる人もいるでしょうし、まあ、人によってあるいはまあペダリングのスタイルとか、まあ、体力とか、えー、身長とか体重とか、まあ、そういうものによって多分見方全然違ってくるんですけども個人的に思った感想はこういう形ですということで、えー、参考になればと思います。どううででしたでしたょうか もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた